は続きですよろしくお願いしますというわけでねリオンモールこちら桜井でお邪魔させていただいて対決のイベントを3キロ以上誇るキングカフェを多数ご用意いただきましたレッツーイエートローいただきまー す, ますじゃあぜひちょっとステージの方にいってりもよ り, いいりもりも食べていますそこそこのスピード食べている イオンモール柵平店の皆様カチュウケチュウアイオンチュウどうも、マックスズキこと日本のラストフードファイター侍マックスズキことラスト侍ことカチュウケチュアイオンチュウスズですよろしくお願いします<笑>というわけでね、今回はあのイオンモールこちら柵平店とお邪魔させていただいて解決のイベントをさせていただきますとあるものの大食い時間は結構長めでございます果たして僕がどれだけ食べれるのかそして出場者の方がどれだけ食べれるのか まあ負けないですよね、もうかっけえですね、最後、珍しくいや侍っていうのはね、やっぱいそういうもんなんですよ、<笑>負けちゃいけないんですよ、<笑>仮に負けるとしても、後ろ向きでは負けない、前のめりでくさばる、これが、ちゃんっったんすこれでもかってぐらいいりますから、<笑>僕ね、かっちゅうけっちアイホンチュー、さん散々いじられてるんですよ、周りに、正直、はい、美味しいと思ってます。<笑><笑> えー、今回はです、ね、イオンモール桜以来2回こちらですねフードコートにありますこだわり和食と甘味処団屋さんにご協力いただき1つ3 0センチ3キロ以上誇るキングパフェを多数ご用意いただきました、えー、今回の大食いのルール説明をさせていただきます制限時間は1時間キングパフェの大食い対決になります、えー、より多く食べれたチームが勝利 もし空になったグラスが同一量だった場合重量を測りより少ない方が勝利となります、えー、食べるキングパフェの種類はタピオカミルクティー流行ってますね抹茶スーパーキングキングの4種類となっております、えー、こちらの4種類が、えー、順番に出てくると4種類食べ終わったらまた1つ目の、えー、タピオカミルクティーになりますので、えー、なおチームに参加されている方は交代制となりますチーム内の交代は自由 えー、ただし食べてる人は各チーム常に1人ずつとなります、えー、なおこの対決はですね早食い禁止となっておりますあくまで1時間でどれだけ食べれるかぜひゆっくり味わいながら大食いげ決していただきたいと思います今回フードファイター MAX 鈴木に挑戦いただくチームはチームデカモリングガデューウルマそして一般人代表としてチームイオンイオンモールさんのスタッフの方々にもご出演いただきます 果たして誰がマックス鈴木に勝利することができるのかそれでは挑戦者の皆さんに登場していただきたいと思います皆さんあの温かい拍手の方ねよろしくお願いしますまずは一般人代表チームチームイオンですおき楽しょう続いてチームデカ盛りガリュウ・ウルマおき楽しょう 最後に日本のオーグイオはもちろんソロ一人で参戦しますフードファイターマックス鈴木。よっか、よっか。いらっしゃい。どうもよろしくお願いします。箇中で登場いたしました。おいでましょう。ではそれぞれのチームにですね、行く込みの方を聞きたいと思いますので、はい、えー、チームイオンの今日4人で。 戦いますけども精一杯マックスを楽しめたいと思います今日も頑張りますよろしくお願いしますえと、ー、チームテカオに付属ガチです、ねえー、今日はですねあのせっかくマックスさんあの長野までわざわざお越しいただいたんでぜひ、ね、恥をかいて帰ってもらいたいと思いますよろしくお願いしますどうも改めまして活中月中ライオン中マックスででございますよろしくお願いします。 あのですね。先ほど僕は来ました。挑戦者のやる気、それぞれ中でも、あのこのガディさんという方はですね。かなりへしゃがれ方なんですよ。割とガチ勢なんですね。正直ちょっとドキドキしております。よろしくお願いします。じゃあちょっと僕一旦あのお着替えしていきます。<笑>キングマメの到着しております。皆さん見届ける準備できますかイエーイ？いいですね。いいですね。 それではあの掛け声の方をぜひ皆さんで言いたいなと思うんですけど、あのレッツって僕が言ったらイーティングって皆さんに言ってほしいんですよ。大丈夫ですか？さあ皆さん準備は大丈夫ですか？オッケー。それでは行きましょう。皆さん大きな声で行きますよ。レッツーイーティングスタート。開きます。じゃあ行くぜ。ああ早速完成が出ております。大とも早速食べ始めておりますね。さあ始まりました。始まりましたよ。 どうした俺あの、知覚花瓶のこと忘れてましたよ<笑>でも美味しい忘れることじゃないですけどね美味しいってことどうでしょう美味しいです美味しいですそうすですか<笑>最高ということでございましてね皆さん、知覚花瓶だそうです<笑><笑>みんな苦しそうですよね、このコッパナからさあ、これだけのパーティーをこれから食べると ん関してはもう10杯ってやろうと言いますからねわかんあどれぐらい切れんでしょうか10杯ってことははい何分で1個食べればいいんだまあ単純計算で6分ですね6分はい6分ですさあ改めて言いますが、えー、制限時間は1時間です、えー、より多く食べれた方チームが勝利となっております<笑>ずっと使ったビールいやあの生クリームあって 上にタピオカクルクルなっててで、周りアイスで果物多分下はアイスとコーンフレークって感じなんですよいや結構ハードかもしれないこれはこれはハードですね今皆さんが食べられているのがタピオカミルクティーとなっておりますいいですねインスタ映えしかしなそうですねこれはもうすごい四角かビットの戦いだ四角かビットの戦いだけどね<笑> まだ、えー、チームはですねあの交代制なのでいつ交代していただいても構いません。私責任のは一人となってますから。鈴木さんもちろんその分キングとして。ダメダメダメでももうダメダメダメだよこれダメ。近々じゃない人だったらいいかもしれないけど。も<笑>う ダ, ダメ。いや何でも安いな。早食いか禁止ですからね皆さん。味わって食べてください。一時間いゆっくりやりますからね一時間。あこれ下にソフトクリームが入ってんだ。ソフトクリームがソフトクリーム入るわけですか。近々。 近く壁にあおります。近く壁にあんやられてる。<笑>近く壁にやっ て, <笑>てる。いい音はない。近く壁じゃない。近く壁じゃないんですね。ブラックです。さあどれぐらい食べるんでね、はい。もう中にそういったの入ってるんですね。物的なものも。はい。あのタルトの生地の。タルトの生地。 ハルトの生地が入ってますねさあおっともう早速皆さんあの表から見えてるからあまり分からないかもしれないですけど結構時間の方も結構量が減ってきますよもう結構減ってますよ結構減ってますよただ早めにはめでね早めにはめでペースで自分のペースでぜひ食べてくださいね早いな早い全然いきますよ 全然いけるとチビよ。まさかのダークホンス登場ですよ僕実際今食べてみたら結構今弱気な状態なんですけど<笑>これいけるかっていうね<笑>さあチームデカオリングもおおだいぶ進んでおりますだいぶ進んでおりますよさあ交代はいつしていただい大丈夫ですからねさあすごい量 もう医療と並びに。すごいですね。皆さんいいんですよ。一度好きなタイミングで頑張って、頑張って、上とか言ってくださいね。頑張って、上、オッケーですからね。よろしくお願いしますよ。これ、あの、皆様的には、どのチームが勝つものとかあります。あ、そうですね。予想してい頂いてね。どのチームが勝つのですか。イオンですか。鈴木さんですか。チームデカモリングですか。 どのチームをね応援するか皆さん決めていただいて、まあ、決めていただいてって い, い方もですねどのチームでもいいですけどダレ さ, かさか<笑><笑>、うん頑張じゃ皆さん聞いてみましょうかチーム4が勝つんじゃないかって思っている方拍手はおーおーでもいません、ね、い ま, す、ねいますね、ー, チーム デカモリングが勝つなって思っている方、拍手を、<笑>そりゃ、マックス鈴木なのっていう方は、大きな拍手を、おー、鈴木さん、期待いただきますよ、これ、マジ、俺、やばいかもしれないですけど、本当に、本当にやばいやつですね。さあ、そんなマックス、皆さんね予想を覆す結果になるかもしれませんからね。さあカジソカジソものすごい ものすごい勢いですねすごいすいません、これあのお箸ありますかお箸とフォークお箸って、お箸ですかお箸とフォークが欲しいですお箸とフォークあったりしますかねお箸フォークすーごいスピードです今何分ぐらいちなみに今何分ぐらい経ってますかね今六分 約6分分ももうやえもう6分かか一杯食べないともう10いかないいいとですよまあ、ま, あまあ、まあ、あです、ねまあ、でも急いいいけませんからね早入れなねな食食べべゆっくり早、ね、すごい好きですよ。 攻攻略略のの方方法法がが分分かかかっっっったたたととなんでしょょう教えないちああるおおここれ分かったよこれには俺マジでに行きますよマジでガチいってくださいよ。 バナナを省いているバナナを省いているあ、どうするかバナナを省きバナナを省き切ったどうされるんですか混ぜだしたいや、これ中コーンフレークなんですよ中がコーンフレークなってですねこれね、こうした方が食べやすいんだな、絶対あ、そうですね、コーンフレークは冷たくないですもんねそう ちょっと温度ねそうそうそうそうそう言ってる間にですねそうそうそうすみませんアイテさんがもうほぼほぼまだ高いで<笑>マジですごいですねもう約半分はもういってますねすご い, すごい、うん、これチーム用のなかなかので食べてます大丈夫ですかこれ思っているじゃん食べない冷たくなってきた冷たくなってきたそうですねあったかいもんで、ね うまやったほうがいいっすよ鈴木さんが好感度を高めている好<笑>感度を狙っているやめて本当に大さめやめて好<笑>感度を狙っているぞ<笑>さあ、混ぜ切ったんでしょうね、鈴木さんお、それで食べ進めると<笑>近くかびん、近くかびんってやったうわぁ、やば い, い, い、これずるたいこれ、本当だからもう一杯、もうあっというふに終わりそうな空気出てますね さすがですね、さすがのシティクトでさあさあさあさあさあさあ、どれぐらいの今の時間はどれぐらいですかね9分経過した今9分経過したの残り約50分残り約50分ですねさあ、どれぐらい食べ進めるかとができるのかまずは逆に言うとまだ50分もありますからねゆっくり長く食べていただいて あーですパフェをか込みのあったかいお茶、四角過敏対応対策できてますね、対策できている、それをパクるすぐ、すぐまで す, る食べ進めてます、ちょっと苦しくなってきた、福井 冷, 冷たいですけど、どうでろろろろすか そろそろといったこところで来ておりますさあどれぐらいスネことができるのかもうこれまずはね近く神との戦いですねこれはなかなかこういうのおっともう書き込んでいる書き込んでいる書き込んでい る, でいるブリング早速もう1回目を終えようとしております 痛い痛い痛っ人とったの対決でございますねさあさあさあさあ残り約50分残りちょうど50分というところでほぼほぼ一杯目は一杯目のタピオカミルクティーを食べきろうとしております食べきろうとしている さあ、でいっぱい食べきったーすごいスピードださあ次のトップはさあやってまいりました次は抹茶でございます2杯目抹茶でございますさあここでメンバーがチェンジしますさあいただきますとすごい抹茶ですね これはやばいですよ頑張ってくだ い, いいですよ、そういった声援くださいいいですよ、いいですよ声援くださいさあ、抹茶ちのほさあ、どうでしょう、抹茶ちのほうのお味はおいしいおいしいと抹茶をゃんおいしいとお餅が入ってるんですね お餅が入ってるカラブですはい、くだくさんでございますがさあ、杉さんも半分近くはいってるでしょうね半分近く焼きしておりますいや、これ真面目にあのペースで食べれるの信じられないですねいや、これはとはいいません早いペースで食べております何度も言いますが、でも自分のペースで自分のペースであまり焦りすぎずに食べ進めてください さあ、チーズヨーグルそうですか？まだお腹の方から全然大丈夫ですか？全然大丈夫だだと。デザートは別腹だった、ね。なあ、食べ進めております。食べ進めております。これ1杯っていうか、半分でも食べたら普通の人はすごいことになってしまいますよ。すごい！通勤の1日か神との戦い。 ジャックビンですかさんあのかき氷のキーンあるじゃないですかあれがねずーっとついてるんですよこの辺でキーンがこれあれですよあの豆知識ですけど、ね、頭キーンってなった時に頭を冷やすといいんですよあのアイスとか食べてキーンってなった時はおでこを冷やすとキーンって治りますからね皆さん豆知識ですやってみてくださいささあさあさあ 一 人, 人で夏です夏を感じる戦いですねさあさあさあおっと水さん書き込んでいれるいいでースですねこれじゃ先ほどのガゼさんのスピードものすごいですねマジで信じられないすごいすごいスピードだよく感んでたんですね 今のところチームデカモリンはいっぱい食べております鈴木さんが半分を超えたところでしょうかねそしてチーム4は4分の1ぐらいで費しておりますさあ食べ進めているなので途中から見られた方もいるかもしれませんが制限時間は1時間ですより多く食べたチームの勝ちです どうでしょう一杯目食べてみておりますわ。やっぱり冷たいやっぱり冷たいまた近く瓶がいる近く瓶があるからこれ多分みんな食べるともう口 の, なな口の感覚がなくなってしまう口の感覚がなくなってしまうでも待ちますね。おっい、ね、いすいませんこれマジで辛いですね本当に辛 い, い これ本当とガジュさん信じらんないですよマジで<笑>え実際実際やばくないですかこれちみのちみおの、はい、実際やばくないですか鈴ーさんが感覚がないないっすよね<笑>えちなみに今日どちらからいらっしゃる<笑>あ地元あ地元<笑>ありがとうございます<笑>僕がやってることはごめんなさい<笑><笑> 地元なんですね。あ、そうですよね。岩田が働かれているってことですよね。あ、従業員の方、私今四だから。だから、じゃ、何されてるんですか。あ、当たりでね、またないという。いざ、当で働いてる方がこんなにパフェ食べると思うとですね。男の方がテンション上がりますからね。うん、普段結構召し上がるんですか。はい、ええー。で、どのくらい、えー。夜ご飯とか。なんか得意なものというか、好きなもので、どれぐらい食べたことありますか。自分の中で。 永遠肉永遠に食べるな。なんかの歌だと思いました、ね。肉永遠に<笑><笑>。さあ普段はどれぐらい食べれるおっありますか。本当は牛丼一杯でお腹いっぱい。です牛丼一杯でお腹いっぱいになっちゃう人がここに来ていいのかな。<笑>ダメな気がしますけど。ダメなことないです。尊敬するガリさんができるから。<笑> いやでもガジさん力きっとなると思いますねいや僕は知ってんですよこの方3 4キロぐらい平気で食べれますから3 4キロ平気で食べれす。これ割とマジです か, か も, もっと言うと大食い歴めちゃめちゃ長いですからこの人ちょっとずるいんじゃないですか言ったら大先輩ですから牛丼一杯の大きさが違うんじゃないですかサイズがどうでしょう<笑>どうでしょう<笑>さあ鈴キさんもう1杯目を終えようとしておりますさあかき込むけど痛い痛いけどかき込む どんどん見なさい、どんどん見なさい。チェンジで、はい、チームをチェンジするということで。さあ、チェンジするなんですね。チーム内、チーム内であれば何回でも OK なんですね。自由なのでぜひ。どうします？どうします？さ あ, さあイケメンだな、さあイケメンが急にやってくれましたよ。 さあ、チャレンジで行くいってくださいはい、やば い, お い, いおいしいです、おいしいですイケメンのおいしいで す, おいいで す,、ね、あす上品な食べ方もしますちゃんとお皿を使って食べてます、ね、からねさあ、関さんもうすぐ一杯いくんじゃないでしょうかといっても、本チームのゼカ盛りが早いもう、三分の一ぐらいも食べすべてですね 素晴らしいスピードでございますさあ、杉さんはいっぱい終えることができるのでしょうかもうすぐですかね、はい、普段はイオンモールで働いてるんですかはい何がされてますかアパレルでライトですえっとアパレルアパレルですかアパレルに行くとイケメンと可愛いから出るんですねさあ杉さん、もういっぱい行くんじゃないでしょうかいっぱい行くんじゃないですか いっぱいおーっとそういうところを超えてきますからね。 と言ってる間に鈴木さんがいっぱい。ありがとうございます。さあ、鈴木さん二杯目に入ろうとしちゃいます。<笑>いや、これはね、本当に、はい、本当に、本当に強敵ですよ。強敵だと、うん。鈴木さん、これ、今回大丈夫ですかね、鈴木さん。鈴木さん、大丈夫ですか。 今何分ですかってことは俺1杯20分ってことですねそうですねもう3杯食べるならすげえなって感じですよってことは<笑>いやでもこれも1杯食べるだけもうすごいですからねさあ聞てこれるものすごいまたものすごいスピードで牛丼1杯食べて<笑>お腹いっぱいのペースじゃないよほんとにもうちなみに今あのお腹の具合の方はどうでしょうか、うん 300% 超えてます、ね、これ嘘ついてますね確実嘘ついてるだけのパターンですねこれすごいスピードで半分いこうとしていますたついさん抹茶のほうですけどもどうでしょうだいぶさっきのタピオカと味変わって、はい、結構食べやすいっちゃ食べやすいんであのー、ちょっとしたらちょっといけるかもしれない正直やす け, け, けっけ今やばいっす結構こ い, い、ね、ただまあ2本目の抹茶味変なのでね ますかね、おっとここで40分残り40分って言ったところですね残り40分ですはいつまり20分経過したことになりますねあーチェイビールだな<笑>さあここからと40分はどうか、はい、なかなかスピードで食べ進めていれますでやっこれ味変わっても近くかぶりには治んないですかいやあのー、やっぱ中が冷えてくると なんつうんですかね、こう、いけないですよね、ガって、こうねこれは体のね、体温っていうんですかね、落ちますもんねあまり冷たいものを食べてますかね<笑>ういうのですかとってもう、ものすごいスピードで、ものすごいスピードやはり皆さん、かき混ぜるマストなんですねマストであーう、ルあーこれうまいあ、ね、これうまいさあ、すごいスピードですね素晴らしいスピーこれうまい すごいゆっくりですけどゆっくりはいいですよ。ゆっくりな答えですけど。ちょっと一口が小さいってもいいんですけど小さいですね。<笑>小さいとていいんですよ。全然あの本当に速くじゃないんでだ、ちっちゃなとってです、ねちっちゃなとで、その一口がすごいちっちゃなとで、ゆっくり一杯食べるタイプなんですかねあ。大きいスプーンみたいなのあるんですかこれ。うん、あるじゃなてあるすいか。全部は。そうかいいじゃん。まあでもみんな同じサイズなんですね。まあもしスプーンあれば。 大きいスプーンありますかお願いします大きめのスプーンってったりしますかね大きめのスプーンってったりしますかね大きめのスプーンってったりしますかね一応三つの方が、ね、あると嬉しいですねさあ言うてももうまたいっぱい食べ終えるんじゃないかというベースになっておりますまだこれ三分の一って言ったところでしょうかねすごいですね電池切れちゃったかと思いますよ、スイさんスイさんの電池切れちゃったかと思いますよ僕は編集さあ、チームデータおお。 また、2敗目を2敗目を終えようとしておりますものすごいスピードですああああああああああああさあさあさあさああああああああああああああああああああああああああああああああああなあああああああああああああああああああああああああああれあああああああああああああ いあ、頑張ろう。頑張ろうと。さんってください。頑張ってください。ありがとうございます。そうそうそうそう<笑>今なんか一 言, 言ってきましたね、あの、あのあれなんですよ。この僕のあの今やってるチャンネルの角となる人が小声でおっそ。 おっそあっというての間にもう一杯食べ終えようと2杯目ですね抹茶を食べ終えようとしておりますよすごいすぎるチームヨが飲めと飲んで飲んでとお前一口ちっちゃいよと一口がちっちゃすぎるよと一口がち口っちゃすぎるよって言ってますけどねさあはチミヨがい さあ2杯目を食べ終えようとしております書き込んでおりますすごい牛丼一杯しか食べれない人じゃないこの人は絶対マジですごいスピードだすごいスピードだすごいものすごいですねあと10秒も止まっている10秒何でもちっちゃいでも一言一口ちっちゃいさあここでチュームノリズム2杯目を完食 さあ、枚目が出てくるという感じですかね交代はしないとあ出てきてから全然余裕ありますね余裕がありますさあ3枚目が出てくるのかやっぱり35分といったところでしょうかあ交代と交代いたします さんマジで信じらんない<笑>本当にくついこれホ<笑><笑>ンーできますよ<笑>マジかー。煽られでマックス鈴木3代目の方もう出てくるんでしょうかねさあチーム四も頑張っているチーム四が頑張っている辰巳さん追いつかれてしまいますよ大丈夫ですか これ、ガデさんとウルマさん、これどっちが速かったウルマさん、めっちゃ速かったぞウルマさん、めっちゃ速かったそうですね、だってまだ30分経ってないんでお二人とも15分がき切ってますねさあ、3回目の方がこのスイッチリにさあ、3枚目が来たすごいよスーパーキングですスーパーキングすごいですねこれね、はい、あの、僕まだ2杯目じゃないですか こんんだけ残っっってててて目があれってもう分かってんすよ<笑>このメンタルのやられ方なかなかないですよこれいってもあれあるんだっていうこれをいってもこれありますらねすーごいスーパーキングですもうたまった通り中にクレープも入ってるんですねすごいおっとチームいようかそろそ ろ, そろそろいっぱい食べ終えるかこういったところでしょうかあ一口は小さいが頑張っているささささ まさかのまさかのピンチすでにピンチスーパーキング、の方はどうでしょうか近くかビンだそうですシ<笑>みますとシみますねシ<笑>みますとおっシミようわさあどれぐらい食べ進めるかができるのかとうこでもなかなのスピードですねなかなかのスピードですよ 頑張っているちょっとプルプルしながら頑張っているちょっとプルプルしている一口も小さければ大きくなりますとプルプルしちゃう可愛 い, いですね可愛 い, いでりますね<笑>さあこっちサイド2人はも う, もう近くかびってないなってますねさあ水産また混ぜに入ったってことですね上の具とかをもう精査したとはいの混ぜ始めておりますあやっぱりハックンですね 混ぜて混ぜて、スピードで入るでございます。さあ、ジビエはどれぐらいいけるのか。さあ、完食するのか、ジビエ。ジビエ完食するのか、でしたー。拍手ー。すげえ。なんで一杯ですね、二人で約一杯交代して。いや、これ、二人で一杯もすごいと思うけど。二人で行くとすごいですね。 まあ、ちょっといろいろ残っておりますけどもね。まあ、めっちゃみたいになっていうのは、ね、残っちゃっておりますけど。まあ、でも、それから食べると、優しい、そこから食べる優 し, 優しい、そう、寿は2回目となっておりま す, めっちゃいっすよ、ね。また、好感度を上げるし<笑>。男性の時何もしないからね、ねこの人男、ね。男性の時何もしないぞ。あの、ちょっと、あの、体がずっと左向きです。 こうなってますから。あ本当ですか。<笑>こっち向いてます か, らすから。ちゃんとたた。畳んでしょでしでしょ。優しさいで食べてください。はいはい頑張ります。はいはいはいはい。鈴木さん応援しに来てくれてる人いっぱいいるですからね。はい。鈴木さん勝つと予想してる人もいっぱいいるんですから。やってみてください。しかしカビンのや下げてさあ、まあでもあくまで早くればなく大一時間時間をゆったりやりますので、ね。今何分後ですか、えー。もうすぐ三十分といったところでしょうか。 折り返し点に入ろうとしておりますありりががととうございいまますすす、ね、裏につても落とす優しさがあい。 <笑>飲み干すしっかり飲み干す優しいさっと飲み干すしっかり飲み干すまぁ交代ではないですね交代ではなくて次のやつですねいしょうその小さいお皿をおと気をつけてくださいねさあチーンは2杯目に入ろうとしておりますスプーン出ちゃったね 入れちゃったね入れちゃったね、うん、あ, <笑>さあ、ちょっとなんかずるくないかなずるいなずるさ感じるなや見やすいかな見やすいかなってないよさあもうすぐ残り三十分となります折り返し点ですぜひ皆さんここからが大変ですからねここからが勝負どころなんで皆さんぜひ声援をとってあげてくださいよろしくお願いいたします 残りぴったり30分残り30分となりましたさあ今のところ30分でチームリカボリングが2杯3杯目を食べておりますマックスウギは2杯目3分の1を食べようとったのどうのでしょうかチームイオンは2杯目に入っておりますさあ鈴木さんは勝つことができるのかこの状態からありがとう 僕です。新<笑>芽はまた、アパレル関係ですか。<笑>えー、どちらで。ああ、そうなんですね。それで結構食べられるんですか。まあまあ食べると。抹、ま、茶の方、どうですか、お味は。美味しいと。美味しそうですね。これ不思議ですよね。皆さんすごい頑張ってるのに、なんか見てるこっちはちょっとお腹空いてきちゃうっていうね。 これずるいですよ。ね、さんか。はい。食べます。え、鈴木さん。はい、鈴木さん。はいはい。怒るよ、俺。らんえー、だこれやばいよ、やばいよ、お前。なんていうかわかんないもモグって。<笑>なんていうかわかんない、全然。本当に。きついいですよ、これ。食べちゃいけない。勝ってる。俺もさっき唐揚げ食べたいっぱい。唐<笑><笑>揚げいっぱい食べたんですよ。その模様はユーチューブじゃない。その模様ユーチューブ出ますから。本当に。ちなみに僕もまだお腹いっぱいですからね。 お昼にやったらっさあどうですかお腹の方はどうですかバラン食べたいしちゃったなん<笑>で食べたくしちゃったバランゲ食べたくしちゃいました今余裕ぶっこいてるじゃないですかさあ、鈴木さん余裕で倒されていますよ、鈴木さん大丈夫ですかもうね助けてほしいマジで助けてほしいと助け舟を求める鈴木さん僕らは見たくなかった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 思ってやってても、思ってる以上に上げられない冷た、冷たすぎて、そこがね、すごいねきついところです、これは。冷たさだと、ね、こ夏場はライス食べたいとか、冷たいの食べたいってなるのにね、こうも、こういうところで壁になるとはね、ああ、食べさせております、さんこの常に女性を気にする、きっと量じゃないですよね、食べてる量気にしてるんじゃないですよね、んが女性を気にしていますよ。 さあ、折り返してますよ折り返してますよこのあとパフェ食べる人続出するんだろうなまたはで考えたいとさあこの30分は本当きついですからね30分は本当にきついで す,、ね、いですでもぜひ30分かけてじっくりおいしくいただきたいおいしくいただいていただいておいしくいただいていただいてってすごいですねが2個にな ああどううででしょう、ね、え大丈夫すんですよてんのかごいですよ。皆さんから ガスがさまたまた早い佐す木さんもそろそろ2回半分近くなってきたかといったところでしょうね、はい、これ思ったんですけど今30分ぐらいですか残り25分ってことかですね25分でこれぶっちゃけだどう考えてもチーム4さんこれきついじゃないですかこれ2人同士に食べるとかってなしなんですか 二人同時に食べる。まだ出られる方いらっしゃるじゃないですか。はいはいはいはい。僕は多分結構あの本物なんでここからまくるますけど。チゴキ？本物なんでまくれますけどチームダメな彼女、ね、の二人とかもしあれだったら。さどうでしょう大会上場の方で。オッケーと。オッケ ー, ッケーとかですね。チームは二人でやっていいよ。ね、そっちもちろんやるよね。はいよしよし。またまたイケメンの登場ですよそれさ。 リス一どうぞこれ僕使ってないで使ってくださいやっとやっと男性に優しくしたな女性を挟んでの鈴木さんずるいなよしこれで心を開く本気が出せるおお。今までは手抜いてたと鈴木さん手抜いてたとここから本気を出すとここから書き込んでいく冷たさ近髪の痛みを超えていけないのか鈴木<笑>痛みに分かってない鈴木<笑>痛みは分かち合える二人<笑>痛みは分かち合える人<笑> えっ、ー、と、こちらはデートかな<笑>デート中さまデート中ですねさあど、どうですかどうですか食べてみてめちゃめちゃ美味しいですめちゃめちゃ美味しい、はい、美味しいと思うそう、二人でつっつくいいですね、男女がパフェつっつくいいですね、いいですよ。え、ね、これ、ちなみに二人以上増えちゃいけないですか三人、四人とかダメなんですか三人ですか 三人四人とか、三人四人あでも全員で食べ進めてもいいぞと、俺は勝てるぞと、はい、僕は全員が全然勝てるぞと、デカモリング的にはどうですか？<笑>余裕だと、四人で食べてもオッケー、人で食べてもオッケ人で食べてもオッということです。どうぞ？四人で食べてもオッケーとですはやさないう。他はエフ。これはもうそのルールがもしオッケーなんであれば、ちょっとあの今日。 僕、個人的なお友達がいるんですけどそこそこ食べれる人が今目の前に2人ぐら い, い見えるんですよその人たちも召喚してもいいですか鈴木さんが召喚するとはい僕はここ食べますでチームデカモリングも多分食べれると思うんですけどこちらね多分ね人数増えてもきついと思うんですよなんでちょっと僕の友達も参戦もしチーム飯尾さん的に良かったらいかがかなと思うんですけどいかがでしょう助っ人 うん、でいいぞと食べれるスケッチいるんですけど呼びま す,、はい、いいですかンぜひお前の方<笑>来の方らい実 この方はあのピヨさんって言って。僕が以前あの新潟でお呼びだいたイベントで来ていただいて、ていうか本当に今日北海道から来ていただいて。でぶっちゃけそこそこ食べれるんですよ。なんで、この差は多分結構簡単に埋まるかなっていう感じの方です。はい。うですそうです。助っ人オッケー、OK、ということで。いいですね。もちろん。もちろんう五分。微妙に。一緒お願いします。イーストスプーン。イスプーンをス 今のような囲んでいただいて負けねぇか ら, からさあ、すげぇ負けないから冷たい負けねぇから何に対しては冷たいというかじ<笑>今、スクールの方に予定ますのです<笑>さあ、ここで助っ人がいたチームをどれだけ巻き返すことができるのか 木さん余裕を見せましたが鈴木さんは何らかでて今負けてますからね負けてるのに余裕を出すという鈴木さん中よく分かんない人ですズルグすごくこかチームデカ盛りがもう3倍目の半分を終えようとしております鈴木さんも2倍目をそろそろいけるかといったとこでしょうねさあ助っ人が入ったチームはどれだけどれだけまくることができるのでしょうかすごい量これるんです <音声><音声>さあさあここから折り返してからですから折り返してのどれぐらいけるんでしょうかさあ杉さんが<音声> 2杯目をそろそろ食べ終えようといったところでしょうか<音声>さあパフェを飲みお茶を飲んだ近くに対策がバッチリでございます<音声>さ あ, さあ3杯目の半分といったところですけどどうでしょう <笑>まだまだずっと美味しいとずっと美味しいですねネタ、ね、くずっと美味しいといいですね皆さんぜひ美味しく食べていただいてね美味しく食べていただくのが何よりでございますからね、まあ、ちょっと一見ねあの本、ー、当みんなでシェアしてこれが普通の食べ物ですからね皆さんあの勘違いしてますからね皆さんこれ一人で次っこいで食べるんじゃないてまたこういった形で食べるのも普通ですからねこういった形がすごいですおっとすごい好きですさあさすがですね、まあ スケットが入ってから一気に進んで鈴木さん追いつかれそうですよもう早もう追いつかれそうですよ早いすごいスピードで食べていいですね早い早いスピードだ朝さあさあさあ鈴木さんもでも2杯目を親としているだからあくまでこれは大げの対決ですからね大げな対決なのでねゆっくり自分のペースさあ鈴木さんこれは2杯目を完食するのか はい、てもうすぐかなったりますさあイオンが巻き返してきている鈴木さん余裕を見せてよかったのかさあ2杯目を鈴木さんが食べきったまた食べきりましたボイボイ食べきったがスーパーキングの登場でございます鈴木さんどうですまずもう3杯目これを見て ままくりますよちゃんとまくってやるとというテレビクリスはもう2杯3倍目よ3倍目もうこれ3分の1ぐらいですかね残り3分の1ぐらいとなっておりますおっとおっとイオンがまくっているイオンがまくっているいイオンがまくっているぞイオンがまくっているチームイオンがまくっている おーやっぱ痛いんだやっぱ痛 い, んだ 痛, いんだ痛いんだ、痛いんだ、あまりね、全然焦りすぎず、焦りすぎずね、マイてすスあ、痛いんだ、痛いですからね、ぜひ。おいしいお い, しいですかめちゃくちゃゃ<笑>、はい、<笑>のかもう 北海道で負けないと思その時に負けないすごい多分今組んでる方全然聞こえてなかった全然聞こえてなかったですね聞こえー、てなかったです か, てなかったその北海道でですね、5日間ですね 70… いくつでしたっけ79個食べたと思う そ, の時そんな中でも負けないぐらい美味しいとおっしゃっておったんですさあ、チーム4マスで2杯目を 抹茶をクリアするといったところでしょうかクリアするってこといったところと言ってる間にリカオリンが3枚目を完食<笑>そしてこちら2杯目を完食鈴木さんまくられた並ばれたぞ鈴木さん鈴木さん並ばれてるんださあ3枚目と4杯目をお願いいたしますさ あ, かなさあ3枚目ですね 残りのフルーツを今ね食事されているところでございますそうそうそう今3枚目が用意されておりますあまりにマックルスピードを早すぎて今ちょっと追いついてない状態ですねマ<笑>ックルスピード予想以上に速くて<笑>さあ残り20分を切っております残り20分を切っております バナナを食べ終えて3杯目完食改めておきましょうスーパーキング完食すごいスパーパーキングチーム4でございますまたまたスパーパーキング鈴木さん並ばれてしまいましたチームでゴールングここでこうタイ代とそして4敗目に差し掛かろうとしております あ, あ鈴木さん鈴木さん余裕深さやってますけど大丈夫ですか 残る ん, んですか残り16分ぐらいですね頑張りますよ、まくりますからさあ、残りこの16分、15分まくろうということでこまくってやるよとやりますかねさあ、次4敗目になりますがさあ、どうでしょう今、お腹の感じとかどうでしょういや、あのー、ちょっと落ち着いたんでねやっぱりいきたいと思いますもう、鈴木には追いつかせねえぞとえー、鈴木さんにはね、頑張ってほしいですけど、勝ちます<笑> 鈴木さんが頑張ってほしいなだそうです<笑>鈴木さんでも素直に頑張る<笑>張り合いがないって言ってますよ友達に張り合いがない鈴木さんって見たくなかったあ、はい、ら頑張れ頑張れ気合出てますよマックス、Max、鈴木さあもう鈴木さんやっぱり4対1は ものすごいスピードでなんならチムイオンデカモリングで追いつこうとしてますからねこれは負けない負けない鈴木さんは負けない負けるわけがないなぜかがバックス鈴木だからであるさあでこれ下手したらチームイオンデカモリングに追いつく可能性もあると思うよね追いつく可能性もありますねこれは完全にということでここで、えー、4杯目 キングですね。キングの登場でございます。さあ、キキキンンング。ググとスーパーキングのもうスーパーーーパパのがつも量です、ね、すごいうだかなああどうでしょう先ほどとの味の違いとかはティナミスさんの手おおティナミスさん 全然大丈夫っすよ。全然大丈夫って言ってますけど、チームイオンは確実に鈴木さんを超えてしまいますよ。<笑>いやーちょっとあのまだ、あ、大丈夫です。あの残れるあのはい、かまいました。<笑>なんて。<笑>僕ラスト5分の男なんでね。ラスト5分の男さあ15分残り時間15分を切りました。残り15分を切りましたよ。 よ、どれぐてな い, いけるでしょうかね、さあ、どうでしょう、こちら、今、スーパーキングですね、どうでしょう、味の方う、皆さん、お<笑>いしいですって、不適されてる 学, 学生みたいになってるじゃないですか、おいしいですさあ、みんなで食べておりますどうでしょう、皆さん、お腹のバック外とか、まだ全然大丈夫ですか、全然大丈夫だ、あこれはもう、鈴木さんは完全に射程圏内ですね。 腕に水産射程圏内に入られてしまいましたさあただラスト5分の男だといったマックス鈴木、ね、寒い寒い<笑>す寒い寒い寒い寒い寒いと寒いやっこれはね冷たいものを食べてるとねどんどんどんどん太陽ね落ちてしまいますからねるべくならあっ頑寒い ダメだあっ<笑>ちょっと頑張 る, 頑 張, る頑張れるかは<笑>さあでももう4回目ですからねレバノリウではすごい皆さんこれね約1つ3キロあるんですね3キロ3キロあるんですからねすごいあれなのか 一回答えすか一回答えすか<笑><笑>もうチームを若干もただだんだんし始めてますからね余裕の弾弾 な, なんかすげえ楽しそうっすねすげえ楽しそうに食べてるんですよちょっと弾弾ですからね<笑>皆さんも今ケ食べますこの時間にすごいだんだんしてるんですがもう言うてももうチームを2杯食べてますからね3代目になろうとしておりますスギ<笑>、まあ、さん分かられておりますよ頑張ってくださいスギさん ただまあ残り、ね、時間ありますんでなるべく早くないですか、ねはいまあ、正直言うとです、ね、僕はあのチームデカ盛りに勝ちたいんですけれども現状1個離れてるっていうのはやっぱ結構きついんですよちょっとねこの思いはねあのチームイオよに託したいと思います僕は早速敗北宣言<笑>早速敗北宣言<笑>自分で巻いた種なのに自分で巻いた種なのに サムイオンれ応援しました応援しましたもうこれは実質チームイオン VS デカボリングチームデカボリングとなっております寒いおめえたマジで寒いみんなあのあったかい声援を送るとね温まると思いますんであったかい声援を送ってくださいあったかい声援を送ってあげてくださいありがとうみんなチームイオン応援してチームイオン、まあ、諦めてあのマックス続きがもう半分諦めている<笑> あとあれチームイチームイあのアトレシックを送ってきましたねおぉなんだこれはマジでノリ良すぎる乗りやすすぎる普段何をやってる方ですかチやられてンで働きますかは自信ありますか<笑>全然ないのにあんなに張り切っちゃう<笑>あとね、僕チームイオンを応援した一瞬でちょっと あ, のあるアイディアを浮かんじゃったんですけどいいですかよく言っ あの遠くの方にあの僕は友達いるんですよ、大食いの子で、あのぶっちゃけ結構何回もテレビテレ見てる子なんですけど、はい、あのー、群馬が生んだ大食いアイドルのゆりもりちゃんがそこにいるんですよゆりもりさんがいるとはい、なんで、もしチームデコルモリングがいいんであればゆりもりもちょっと来てほしいなって個人的に思ってますチームイオンにいるよ。いかがですかいかがですかどこにチームどこにいきますか鈴木さんのスケット行きますか おいここゆりもれちゃんのスケートいいですねだって僕は無理だからもう<笑>あ、ゆりもれちゃくれたありがとうございますちょっと、ゆりもれちゃんもいいですか入っていただいてこの川の多分大食いしながだったら ご, ご存知だとごめんなさいでも寒くて口回んないですよ、まあ、<笑>ゆりもれちゃんっていうあ、もうもう一緒に入っちゃってい 椅, 椅子ももう一個お願いしますあ、もうじゃあちょっと僕の椅子ほらどうやって使ってください、はいうん、ゆりもれさんこっち使ってくださいはい あのですね、このパフェっていうのは本当にきついんですよ<笑>マジで寒さに勝とうと思ってもうはっきり言っていいですか無理なものは無理ですはいだから頑張りましょう皆さんねチームデカ盛りングに負けないように頑張りましょうねおゆりもりも食べていますそこそこなスピード食べている剛さんこっからは w m c って形で、ね、うんちょっとちょっとそういう感じでもうよろしいですかねうんいやもうこれ見てくださいこのお腹の張り<笑> あ、亀のあさんがああち早っ 時間あと何分ですか。さあ、食べ進めております。それじゃ時間あと何分ですか。はい、すみません先ほどねお話しされてたところで今時間残りが十分を切って残り八分四十秒といったところございます。やばい、やばい、やばい。さあ、ではあくまでねこれはオールの打撃なんでなるべくは自分のペースを崩さずお願いいたします。りがかかおお、やばいやば皆さんお誕生日おめでいます。皆さん今日は皆さん、今日はさっきはあ本当怖すぎた。どういったあれ。 もう二つ食べてるのにまだ食べるもう二つ食べてるの鈴木さんマジでそれからもうその時点で並ばれてます俺並ばれてるんやんもうこれ<笑>てか鈴木さんちっちゃくなったえ鈴木さんなんかちっちゃくなったちっちゃくちっちゃくあはいど、どう、うどういうことなんですかねこれね本当にもうすーごいつまりもう三本目に行ってるということですねさあさあチームデカモリングももう四回目のハンプといや。三枚目をかきこんでいるかきこんでいるぞ さっき2杯食べたのに<笑>さあさあさあさあさあさ3杯目に3杯目を終えようとしておりますさあ鈴木さんどうなるのか、うん、さあ励まし合ってる、うん、鈴木さん自分で首を絞めたのに励まし合っている今鈴木さんこの状況どう思ってますかやっぱ大先輩ですねはい。好感度上げてかないといけないから憧れなの憧れなのいいちゃいちゃすな今まいちゃいちゃすな このまくられてしまったチームをは3枚目を完食といったところでしょうか素晴らしいすばらしい見せていたけまかということはこれあれですねチーム4とデコリンが並んだと今並んでいますあなるほどそういうこと並んでいます残り7分を切ったところで並んでおります鈴木さんもうただあなたはパフェを食べているだけだ<笑>大丈夫ですか鈴木さん これもうあれもあじゃないですかチームデカモリングも二人でいいんじゃないですか、これ、ね、そうですね、まあ、ここまで来たらね、はい、いつも全員参加でね、そうした方がいいです皆さん大丈夫ですよね、いいですよね、デカモリングも二人で、ただ僕は、<笑>ああすいません、椅子の方まだ僕はね、はい、勝負諦めてないですよ、まだ諦めてないと、言ってましたもんね、あ5分の5分のはい、ラスト5分のとこだと言ってましたからね。はい 僕はまだ開けられるじゃないっすよ。ものすごいスピード。あれこの衣装使ってないのいいですかこれ使って。あ、キスタありますダースキスタあります。もう一個あったあった。これ使ってないんで、<笑>はい。さあさあさあさあ残りが残り六分。残り六分となりましたよ。残り六分となりました。<笑>和やかにお茶飲んでる。<笑>トップあった。ねここ普通に食べるとこじゃないからもうなん<笑>ってんの。お茶似合うな。 おシャレだしオシャ後でよく買いに行こう買いに行くかい買いに行くか い, い, かいということでチームイオンとチームディカオリンが並んでいるほぼほぼ並んでいるちょっとリードしてるって感じですかねチームディカオリンが。いや僕もまだまだ諦めてないですよでも誰ももう応援しないですよ鈴木<笑><笑>さんほらお頑張ってって言ってくれてるもんはいここ頑張れ頑張れ頑張れさあここからまくることができるのか そろそろラスト5分に差し掛かろうとしております、うん、もうすぐラスト5分ですいいさあさあゆるみさんも声が飛んでおります声が飛んでおりますさあチューついにお腹いっぱいという声が出てますがサブリのお腹もねこれだけ食べててお腹いっぱいってないわけないですからねさあどうですかどうですか頑張りますと頑張りますとの言ったところでございましょうか さあさあさあ今メガモリンが半分以上を食べ終えておりますチーはどれだけ進めるのかとともなんでしょう鈴木さんの存在感があまりなくなってきている<笑>鈴木さんのことを僕ちょっと忘れかけた今ち ょ, ちょっとこのゴリゴリの男二人が同じ場所を付き合うってうこの感じハハハハハハハハ無理ですね<笑><笑><笑><笑>さあ半分といったところが飛ばしている先ほど二つ食べてるんですよね それでこれほぼほぼ3つ目を食べ進めていて す, すごいスピードです、ね、さあ残り5分を切って残り4分といったところでございます残り4分といったところでございますこれね冷静に考えてすごいと思うんですよ自分でマイク持っちゃったよすごいと思うんですよ、ね、いやすごいですねこれはしかもウルマさんによると自分の携帯でちゃんと1時間測ってますからね<笑>ガチ感が伝わりますよねさあ残り4分ですさあ残り4分です残り4分 チチーームムはは倍とと分の1を食べ終えたこででしょうかねっない、うん、さあもうすぐ残り3分になりますよ。 さ, 皆さんでもあくまで焦りすぎず焦りすぎずね美味しくいただいて美味しくいただいてくださいねお願いいたしますねさあさあさあさあさあさあ鈴木さんがもう顔がつらそうださあもう顔がつらそうださあ残りさあ残りさ あ, りさあチームレカモリングが勝つのかチームイオンが勝つのか鈴木さんは次何というのか これでも食べてるペース的の段数って見ると結構いい勝負だと思うんですけど、正直ここは多分結構もう食べてるから、はい。 こっからまあのガーって行くペースはそれきついと思うんだけど、一今でもこっちの方があるから。終わった時の ほ, ほらほらほらほらほら。さあ、残り三分を切った三分を切ったところだ。これ今同じ配数ですよね。今同じ配数です。今同じ配数 で, す俺数です。俺もね、俺もね。うどうした？なんで嘘ついた？あ、俺嘘ついた。さあさあさあさあさあさあ両チームと も, も鈴木さんの飛ばします。両チームとも四敗目を終えようとしている。四敗目を終えようとしている。どういうこと残り二分三十秒。残り二分三十秒。 残り2分30秒。さあ、熱くなっている、どんどんきつくなっている。さあ、さあ、さあ、さあ、まあチームで勝ってくか、勝つのか、チーム4が勝つのか。さあ、さあ、さあ、皆さん、もう寒さとの対決にもなってますからね。体温が落ちるんです、きついです。皆さん、残り2分となりました。皆さん、暖かい線を送ってね、体を温めてあげてください。お願いいたします。さだ残り残り2分を切った。 残り2分くったおっとチームイオンはこれで4杯目を完食といただけるでしょうかさあ残り残り1分40秒です4杯目を完食チームイオンが抜いたチームイオンが抜いた チームデモリングもそろそろ4杯目終えたところでしょうか終えようとしております鈴木さんは3杯目僕いでお<笑><笑>残りもうすぐ1分残り1分となっておりますもうすぐ1分ですさあ5杯目が出てくるのか5杯目が出てくるのか5杯目が出てくるのか残り1分で5杯目が…チームデガモリングも4杯目を完食完食 2人で完食さあ残り残り1分残り1分となりました5杯目は出てくるのでしょうかね5杯目は出てくるんですかさあ鈴木さんも何とか3杯をね終えたい3杯も終えたいところでございますさあどうなるのか残りが45秒45秒となりましたさあカフェの方出てくるのか出てこないのか5杯目の方は おちょっと残っていたのかなちょっっと残ってたみたいですねさあ残り30秒といったところですさあ鈴木さんもどこまで進められるのか皆さん教えてください残り30秒ですさあ残りおとおっとおっとおっ と, おっと残りも全部飛び切っているさあ5分間取ります早い早い早 い, 早 い, 早 い, 早い頑張い頑張い残り20秒さあ5分目は出てくるのか無理でしょ<笑>諦めない鈴木さん諦め る, 行け る, 行ける、はい、ないてくる 残り8秒7654321終了<笑>ということでこれはちょっとあれですね4杯チームイオンが4杯チームデカ盛りが4杯と並んでしまいましたので同率で同率で5杯目が間に合わなかったと。 ということでじゃあ、チームイオン、チームデカモリング、同率で勝利ということ で, です、お大きし拍手めっちゃ楽しそうじゃん。<笑>いいな、なんかああいうの。いいな鈴木さん、鈴木さん、はい。あなたが蒔いた種ですよはい。でもね、僕はね、ほんと美味しかったんですよ美味ですかただやっぱちょっと冷たいものが予想以上にきつかったなっていうのと それと一緒に同時に思ったのはやっぱチームデカ盛りのすごさ、はい、すごかったです、ね、いやちょっと信じられないですからねだって2人でやってますからね大きなょうチームデカリンの大きなょうさあお二人食べてみてどうでしょうか寒かったですね寒かったとさすがに寒かったどうでしたかいやあったかいラーメンが食べたいです<笑>まだ食べようとしておりますさすがですね3キロやつもう1 2キロぐらいを食べてるということでさあチーム4も同率でしたがどうでしたでしょう もう同じすることばっかり、みんな同じことばっかり、もう全く。さあ、スケっ人来ていただきましたが、どうでしたか。食べたりないんじゃない。っぱ出てこないかな。<笑><笑>食べたりない。さっき、2杯食べてるんですよね。さっき2杯食べて、まだまだ食べらりないとね、もしかしたらね、またこの裏で食べてるかもしれませんからね。<笑>どうでしたか、助っ人。結構美味しかった。全部美味しかったと<笑>。ありがとうございます。皆さん、最後まで声小さいですね。<笑><笑> さあ、それではチームにお聞きしょう改めまして僕から一言いいですか、はい、あの、今回この出ていただいたガジェさん「このアメブロ」でデカモリングっていうブログやってるんですよであのアメブロの公式トップブロワーで B 級グルメランキングの1位の方なんですよなんでよくもしよかったら見てたらデカモリングで出てくると思うんでよろしくお願いしますでも、ウルマさんっていうのは YouTube やられてまして「あのー、マンちゃんの大食い大百科」っていうチャンネルをやってるんですね で、浦まさんは本当にちょっと大食いとか早食いに特化されたに方なんでもし気になった方は YouTube 見ていただいてお願いしますあとじゃあ k さんきよさんは何やってるんですか僕はコミュニティです<笑><笑>あのなんかあのネットとか配信系とかなんかやってないんですか一応ですけどニコ生でちょっと配信してますえニコ生の名前は、えー、と i o で検索してもらえれば KIO あのニコ生で k i y 大手、きよって検索すれば、きよさんのチャンネル出てくるので、もしよかったら見てみてください。はい、ゆりもりちゃん、自分でどうぞ。<笑><笑>ですかそりゃそうでしょう。私もユーチューブやってるので、ゆりもりチャンネル、ぜひ見てください。ええー、<笑><笑>見てください。は<笑>い<笑><笑>、です。オッケーです。うございます。おはようございます。いや、パーフェトなきついね。 さああととといいいううことで、改めてたの出演してい皆さんにりがござまありがとうございます。